令和2年8月11日、阿蘇市市宮町から黒川に移転した新しい阿蘇警察署で開庁式が行われました。式では、まず熊本県警察本部刑務部長の上田裕佐警視生が、新たな阿蘇警察署を最大限に活用し、力強い警察活動を推進してほしいと訓示しました。 続いて、パトカーなどの車両が館内のパトロールに向かいました。安心してですね、相談ごとですとか、いろんな悩みごとのご相談にも乗ることができますので、遠慮なく阿蘇警察署にですね、足を運んでいただければと考えております。国道二百十二号沿いに新しく建てられた阿蘇警察署は、八月十日の午後一時から業務を始めていて、電話番号がこれまでと変わり、 096735−5110 となっています。